瀬戸範子さんに今年の参加の意気込みをお聞きしたいと思います瀬戸さん意気込みをお願いします、はい、皆様こんにちはやっとこの原宿の街によさこいで踊らせていただくことができて本当に嬉しいです3年間全然踊ることができなかったので今日はもうみんな踊り子たちはワクワクしておりますのでぜひ楽しんでくださいそしてご覧の通りにちっちゃい子供次の世代です次の孫たちの世代に なりましたこうやって、えー、一つの踊りを通して世代がこうつながっていくことは素晴らしいことだと思いますでここに終わりますのは寺本といいましてこの曲を原宿の街を舞台に考えた歌詞でありますのでどうぞ原宿の町のはこういう町だということを是非、えー、分かっていただきたいと思いますそれから、えーえーえー、ラッキー池田さんが振り付けをしてださったのでみんな張り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 you、mm -hmm.